東京新聞にね、すごい記事が載ってました。被差別部落の探訪動画をヘイト認定。YouTube が200本削除。でも、類似動画が多数残る理由。えー、森田真奈子さんの署名記事ですね。これ検索したらネットでも見られるんで、まあ皆さん見たらいいと思うんですけども。なんとね、神奈川県人権啓発センターのね、名前が出てます。で、スクリーンショットも出てますね、部落探訪の。まあこれが初めてじゃないですよ。西日本新聞にも載ったことがあるんで、 ただね、この動画の大量削除って去年のことなんで、なんで今更これ載せるのかって思ったら、多分ね、裁判があるからです。2月1日に、あの、この全国部落調査の裁判の口頭弁論があって、で、この記事にも、あの、解放同盟側の裁判の支援者だとか、原告の名前が出てますね。北口末宏さんと、あと、 え、川口康史くんですね。それで、神奈川県人権啓発センターをこの記事で知って、あの、アクセスしてくる人もいると思うんで、今回はね、この神奈川県人権啓発センターっていうこのチャンネルのネーミングについて説明したいんですけども、これはね、 あの記事にも出てくる川口康史くんが事務局長になってる山口県人権啓発センターをリスペクトしてこの名前を教えたんです。というのも、その僕は訴えられた2016年頃にね、僕ツイッターであの川口康史くんね、もう2000年代の終わりぐらいから もういろんな講演会とかで、えー、山口県人権啓発センター事務局長を名乗ってるけど、これ別に山口県とは関係ないし、ただ電話帳にこれ載せてるだけでね。 山口県人権提案センターっていう名前で。で、実質的、ね、にはこれ解放同盟と同じ住所じゃないかっていうことを言ったんですよね。で、そしたらね、それ多分川口くんが気に触ったのか知らないけどもね、なんとね、もうそのすぐですよ、2017年10月18日にね、なんとね、一般社団法人山口県人権提案センターが 登記されたんですよ。僕頭規簿見たんですけどね。川口くんの名前も入ってますね。これでね、川口くんは一般社団法人山口県人権提案センターの事務局長に、あの、グレードアップしたんだけども、 あの、僕のチャンネルについてね、なんか神奈川県の機関と混同されるみたいな風なね、なんかそういう言い方をされることがあるんだけども、じゃあこの山口県人権提アセンターはどうなのかっていうところなんですよね。しかもこれ一般社団法人にしたっていうところがね、 なんかね、あの、一般社団法人って、まあ、非営利団体だから、なんかちょっと行政のね、お墨付きがあるみたいな風に誤解されて、まあ、言ってみればね、反社とか、そういう詐欺的な使い方もされるんで、僕はね、これ、登記した方が、かえって悪質じゃないかと思いますよ。あの、裁判で山、あの、川口君に聞いたんだけども、いや、一般社団法人ね、山口県人権ケアセンターって、まあ別にね、山口県庁と何か関係あるっていうわけでもないし、何か県から事業を受けてたりとか、 まああの、なんかお金をもらってるとかそういうこともないっていうふうにまあ認めてたんで、まあ山口県人権提発センターもですね、この川、あの、神奈川県人権提発センターと別に立場的には変わんないですよ。あの、どちらもそのただの民間団体ですから。東京新聞の記事にはですね、わざわざね、民間アカウント神奈川県人権提発センターって書いてあるんですね。 でもね、川口くんが、なんか、過去の記事だとか、ある、あるいは、あの、自治体の講演とかで、紹介されるときも、わざわざ民間団体とか頭にせないですよ。なんか、普通に、山口県人権啓発センター事務局長って名乗ってますからね。だからね、なんか僕のことを非難するんだったら、ブーメランじゃないかと思うし、まあ、皆さんね、特にやっぱ気をしけてほしいのは、そんな、 地名が入ってたりだとかね、あるいは一般社団法人だからって言って、そんな公的な団体っていうわけじゃないですから。まあ、例えば都道府県民共済なんかそうですよ。あれなんか、確か政教がやってるのかな。なんか県民共済とか言うけども、じゃあその県の県庁なんかと関係あるかって言ったら何にも関係ないですから。だから皆さんね、あの、注意してくださいね。本当にあの、人権啓発センターには、あの、注意してくださいね。もうとにかく、人権啓発センターには注意。 ということだけ覚えてください。まあそのためのこの本チャンネル名です。そして、このチャンネルのアイコン、ブルドックですよね。ツイッターでもこのブルドックのアイコン使ってるんだけども、あの啓発マスコット人権ですね。この赤いヘルメット被ってるんだけども、このキャラクターにもね、実は由来があって、あの、鳥取市でね、 えー、あの、童話枠で林保官採用されたあの林保官員がいたんだけども、まあその人ね、ちょっと不始末というか不祥事を起こすんですよ。なんかそのインターネットの掲示板で、その、まあ解放同盟とかそのあたりの内情をね、なんかふざけてぶっちゃけた。 ちゃってね、なんか変なお金の使い方してるみたいな。なんか、あの、いや別にね、その自分としては暴露するつもりはなかったんだと思いますよ。なんかふざけてそういうことをね、書き込んだり、あとあの、オリエンタルラジオの武勇伝のネタで、なんかその、その童話対策を揶揄するような書き込みをして、それでなんかね、むっちゃくちゃ怒られて、 で、なんか本庁舎勤務になったんですよね。まあでもある意味 A 転ですよね。あの、林保館の童話枠から本庁舎にあの移転したんだから。で、それでね、その人ね、実はね、この絵がうまいんですよ。このイラストがうまいんです。で、そのサイトにね、その人の作ったイラストなんかが挙げられてたんだけども、その中に解放犬っていうキャラがあって、いや、このキャラ僕いいなと思って、 で、このキャラをモチーフに僕はあの人権っていうキャラをね作ったわけです。だからこれもある意味ね、あの解放同盟関係者のやってることをリスペクトしたっていう経緯ですね。ということで今日はね、あの多分皆さん知らなかったと思います。本チャンネルの名前の由来と、この啓発マスコット人権の由来についてお話しいたしました。